レナってさ俺と同い年だったよなうんそうだよエトも同じだよねそんなことないよ誕生日の違いがあれば年齢が同じでもエトが違うこともあり得るってあれあそうかミオン、頭いいじゃないか でケイチ君は何月生まれななのかなレナは7月なんだよフッ<笑>だが諦めろ俺に誕生日で挑もうったって無駄なことだ何 な, ならどっちが年上か罰ゲーム付きで勝負してもいいぜ なんでだろうなんでだろうってことはケイちゃんひょっとして4月生まれそういうことだな残念だなレナ俺もうとっくにレナより年上なんだよ そうなんだ。じゃあ、みーちゃんと同い年なんだねまあほんの何か月かはねすぐにまた差を開いてあげるけどさそういえばミヨンって上級生なんだよな。 下級生のほうが燃えるってんなら今日から下級生ってことでもいいけどみーちゃんよくわかんないこと言ってるでさとことリカちゃんが下級生とどころか学校が違うくらいの下級生だよなケイチくんはちょっと好みの年齢が低すぎると思うな。 しかたないじゃん。 永林署の建物を間借りしてんだからさなんで借りてるんだよ本当の学校はどうしちゃったんだよ戦前からずっと立ってたらしいからね 老朽化でね廃校ってわけよまあそれで生徒は町の学校に通うことになったんだけどさ遠いでしょどこの学校だったの沖ノ宮の駅前通りを抜けて病院に曲がって小児科の向かいに学校あるのわかる 隠さ沖の宮の学校に通いたくない連中はこうしてエイリン署の建物を間借りした仮校舎に通ってるってわけさひなみの子供の半分くらいかな朝早くに自転車で通ってる子たちも結構いるよまあ、こんなハチャメチャな学校に通ってたら進学校とかはちょっと無理だろうからねそんなことないよみーちゃん ちゃんと頑張れば、どこでだってお勉強はできるよおそうだぞそうだぞレナとは意見が一致したなうんそうだねそうだね頑張ろうせいぜい頑張ってくださいなおじさんはささやかに応援しておりますわ俺たちがじゃないぞミオンがだぞお前、受験生だろ こんな成績じゃお先真っ暗だぞいいもんいいもん路頭に迷ったら永久就職してケイちゃんに食わせてもらうから永久就職ってなんだろうなんだろうほらそこうるさいですよ自習は静かに 暑いでございますわね。ケイチさんはワイシャツ一枚で涼しそうですわね。うらやましいですわ。俺から見りゃスカートのサトコの方が涼しそうだよ。この時期のズボンがどれだけ暑いか女のお前にはわかるまい。あ、暑いって。 はあ、レナの夏服は涼しそうな色合いがいいよな見てるこっちも涼しくなる<笑>ありがとう本当に涼しいんだよ私もレナさんみたいな涼しい夏服が良かったですわね でも、とこちゃんの夏服ワンピースですっごい可愛いし、レナはとこちゃんの夏服着てみたいな。これ結構蒸しますわよ。絶対にレナさんの方が涼しいですわ。でも、可愛い服の方がきっと楽しいよ、はあ、そういえば、この学校って指定の制服とかないんだよな。 新しい服であれば私服でも大丈夫なんだよ他の連中が着てる制服は何なんだよみんなお揃いだよなあれは町の学校の制服なんですのよ別に決まってるわけじゃないですけどみんな着てますわねそこへ行くと俺らの仲間は みんないろいろな制服を着てるよな。わざわざ、どこかから取り寄せたのかええ、ミオンさんが調達してくださいますの。ミーちゃんの親類で古着書をやってる人がいて、全国の学校の服を格安で仕入れてるんだって。で、その親類に頼んで、いろいろ個性的な制服を取り寄せてもらってるわけか。 うん。それは、レナも思うよ。他にも、体操服とか、スクール水着のお風呂とかも扱ってるの。そういうののお風呂は、ちょっと嫌だよね。あんまり儲かってなさそうな商売だな。きっと少しでも儲けさせるために、ミオンが一肌脱いでやってるんだろうな。でも、いつもミオンさんが自信満々にいますのよ。今にきっと、大ブレイクしてすごい商売になるって。